今日は、バイクを積んできました<笑>このスパイクタイヤ付きのハンターカブラ遊ん島をおうって作戦です 新しいタイヤコンラインここに落ちたんだねあお。ここまでかな この間落ちたとこの記憶がよみがえる<笑>恐怖が落<笑>こっちゃいそうになるんだよね バックできるかなできるんじゃないの来れたんだからどこから行った大丈夫だよ っだまた掘るんやだもん俺<笑><笑><笑>もう掘るんやです。 スコップチェーンは先に あ, あれあんたかきも鍵に来た。 え知りませんよ持ってきてないかも<笑>マジでえっ持ってきてないやバイクも鍵忘れました取<笑>って ドリアン。<笑>で失敗したなんで鍵積んでねー。どうするか今日もう帰って寝るかも。うやもけでラーメンに送ってくか。もう。そ う, んうん、<笑> う, うなんでこのズボンさー、うん。あれがねーんですよ、うん、ポケットが。 これ転んでも絶対水入ってこないんだけど、ボケたないからさ入れなかったんだよ。いや覚えてる、玄関に置いてある鍵が。サブサブキー、結論の鍵に付けとくかな。ああそうだよね。うん、腹が立つも<笑>バカじゃねえもん。<笑>なんだ。<笑> 残念でした。<笑>本当だよ。なに、軽トラにバイク積んで。山鹿にラーメン食い、行ってみたっていう動画でも作るわけ。そう。<笑><笑>ああ、もう。<笑>ただ積んでるだけ。<笑>積んでドライブ。<笑>ああ。 馬鹿なの死ぬのもうど<笑>うまた明日うーんケータ積んだままゲータルで爆走ってわけにいかないしねゲータルで爆走でもいいんだけどさゲータルで爆走なんていつだってできるじゃんはいはいまた明日 バイバーイ